でだってもともとこれできたのもはやもともと絶対できな い, <笑>めっちゃいかかったから<笑>今言う皆さんこんにちは現代のもののけひめことまこです、えー、今日はですね、えー、手押し相撲か手押相撲以来の庭 底, に<笑>、はい、<笑>庭底をゲスはい とと形成のの違いいいいっっててううをやっていこうと思い ま, すまあちょっとあんまり医学的なことをわからないから、はいはいまあ、とりあえず私は、えー、と下半身、まあ、大体損傷がほぼ一緒の状態で12でいいんだよね、まあ、12 で, 12で、はい、私は8なんだけど、まあ、12っぽい感じの動きができるっていうので私はめちゃくちゃ形成持ちその伸びる形成もあるし曲がる形成もあるし。 で一応そのカイトは主観っていってその形勢が出なくて、はいえー、まあいる状態の人なのでこう画面で伝わるかわからないけど違いっていうのを2人の体をこう見せながらやっていけたらいいなと思います大体いい受賞期がさ2019 年, あ2019年、はい、もうちょっとしたら3年経つ その受賞期が1年近くでおいの方が早いのにそういうことそういうことでうか。そうあそういうことですかこうなん<笑>体が硬いわけじゃないんだけど、はい、足の細さがおいの方が断然太いんだよね、まあ、筋肉っていうかぜ肉もあるんだけどうそうやって持ち上げれない<笑>ほらもうこんなもう硬そうに見えるいいあ見える重そうそ う, そう重いのよ まあ、いろいろこういろんな理学療法士さんに聞いて形勢があるから足の太さが落ちないのかっていう話をしたら、まあ、そうともでも言えないでもやっぱりこの筋収縮が形成の場合は多くあるから、まあ、それのおかげで足の太さっていうのが保たれているのかもしれないでもまあだからって全部筋肉じゃなくてぜ肉がめちゃくちゃつくんだけど でも私のイメージ主観の人ってやっぱり足が細くなりやすくて、はい、なぜか足が太らないというか足に肉がつかないっていうイメージなんだよねこの足組む時もめちゃくちゃ「よっこ緒って私は持たないと思ってなくてこのなんだよのだだるんてそうルンってならないのなんか見た感じも全然違うと思うんだよねカメラでさだから 私の足を持ってもらいたい。どどのくらいなんか自分の私も持ったことないからね失礼なんですよ。持っらいたい。えーえーえー、持っていいんで持てる体勢的に持てる。片手で。うんまあそ自分自分がなってやる感じでしょ。うああ、うん、じゃあ左。左いいじゃん。組んで持つ感じ で, いいですか。うんたただも持つだけでも多分重いと思う。え足？ うん、ああでも重いですね僕のより全然重いでしょ。<笑>いやの張りがすごいですね。足の張りっていうかた<笑><笑>。張った状態やから力入ってるってことですね。重いってことですね。うん、うん、まあ、でもまあ、こうグイって力が入っちゃうんだよね、うん。飛ばすのに対しても曲がる反発があったりする。 し車に横っしョってするときに、うん、この人は曲げたいって思ったりするからさそれを私が無理やりこ<笑>でってやらなきゃいけなかったりするは時間がかかる、うんうん、例えば今私がさ無理やり今これで形成出るのこれをさこうやってすると形成出てくるのちょっとあ押してみて下に行かせる<笑><笑> <笑>これ強い。めっちゃ半端。めっちゃ半端するでしょう。そう、これを自分でこう、なんとか。そう、うまくこっちを使いながらとか、で、曲げるっていう。っなんかここから全、ぜ腸腰筋がさ、全部こう起きてるから、そう。こうなった瞬間な、腹筋を触ってほしいの。力入んないはずなのに、お肉はあるけど。奥は硬いでしょ硬いです。でも、あり、ありえないじゃん、だって。 麻痺しててるるがこれが勝手に出てくなら場合、うん、だからそこを自分の意思で出す、ね 自分の意思も出せるけど例えば道路をこうガタガタ道をこう走ってると振動でガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガこガタガタガタてタうタ<笑><笑>ガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガタガてガタガタがタガタガタガタガタガタガタガタがあガタガタガタガタガタガタガタガタ 形勢を使って、えー、と形成を使ってじゃないけど、まあ、形勢はない中で起立したらどうなるかっていうのをちょっとやって今は<笑><笑>はいじゃあお願いしますいきますあ、はい、でもいけるじゃんそれは形勢じゃなくこれは腕の力ですねでただ膝をまっすぐするっていうだけ 膝が曲がってるんですよ、これ、実は。ああ、本当だ、なるほど、なんとなく足に荷重を乗せてみようみたいな感じになってるってだけいや、それ、もう結構、イメージとしてはそれですけど、うん、結構もう、ほぼ手でこうっ立ってる感じゃあそれで引っ張っ張、うんはいねうん、いいすか。うんじゃあ次 私は形成を使って立つ。はい、これでこれもつま先あ見えない。これで右は今入ってないの？形成がだから膝が曲がっちゃうの。左は形勢が入ってるから膝めっちゃ伸びてるの見えてるで。それカメラ。で、右を頑張って。ああ出ない。右出ない。 <笑>右が曲がりが強くて、はい、左が伸びが強いから、まあ、右がこうなっちゃうけどか左かじだとちょっとこうバランスが、えー、取れたりするけど、はい、あとお腹に形勢が入っちゃうから腰がこう引けちゃうのこう、はい、こうこ う, こう伸びれないお尻がくってあそれ、まあ、こんな感じですね全然違うでしょ 分かる人から見たら違うのはね。はちゃった、まあ、こんな感じで、まあ、ざっくりだけどだから日常動作で困ることその足が動かないからじゃなくてその形勢とかに関して困ることっていうのはないよねきっとないですね変に力を入らないよね ヒ ヒ, ヒヒって足すぐ上げれるし、はい、とっさにビュンって出て、車椅子から落下しそうになることも。ない。はい。そうだ、形勢持ちの人は、そのさっきも言ったように足を上げるのも大変だし、だから乗り移る時も。自分の体をこうコントロールしながらじゃないと、ビンってなっちゃうと。 自分で地面をなんか押してることになるから、後にひっくり返る人とかもいるの、すごい人は。だそういうのを気をつけて、異常とかをやらなきゃいけないっていう大変さがあるが、まあ、歩くとかね、その自分が歩行するってなった時は、やっぱり形勢があった方が、筋肉に対してこう信号を送りやすいというかね、<笑>さっきみたいに膝がロックできるやすいっていうのもあるから、まあ。 医学的には形成があった方が本当はいいって言われるし今 JWAC のところで形成を出そうっていうことをやってるわけでしょ、はいうん、だからそう生活面では大変でだからそのボトックスって制御する人もいたりする要は筋肉の動きをこ う, なんてうの弱めるというわざとでもそうしちゃうと要は筋肉がもう使わない状態になっちゃうから足慣れせたりする。 っていうなんかまあどっちつかずみたいな感じがあるんだけど、まあ、これをねあのー、なんかまあ形成と鹿の人の違いを知ってもらったらいいかなと思いましたはいこの動画が良かったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました